今回は CB1100 のコンビブレーキ ABS 付きのブレーキフルードの交換フロントですねをやろうと思います使う道具ですまずブレーキフルードこれはあの基本的には純正のメーカー指定のものがいいに決まってるんですけども今回使っているのは社外品の ドットフォー同等の安価な製品です、えー、混用するのは基本的に良くないと言われてますが実際問題を使ってみて全く問題は感じませんので私はこれを使っていますただしこれを必ず使えというわけじゃなくて、えー、基本的には純正を使ってくださいそれとプラスドライバーそれにブルードスクリューを回すためのメガネレ電池、えー、CB1100 の場合は 8mm が必要ですけども車種によっては 10mm のものもありますそれから今回1人でやるために、えー、ここにあるワンウェイバルブですねこれが必ず必要になりますこれを1人でやるための工具も売ってますけども結構いい値段がするのでペットボトルと耐油ホースそれにワンウェイバルブ、えー、全部でも全部買っても500円ぐらいで済みますので自作でも可能です こんなものを使ってやってみようと思います。それでは交換作業に入ります。まずですね、フロントブレーキがディスクブレーキのですね、フロントブレーキ側のリザーブタンクを緩めます。これはあの種類の交換の法則ですが、抜く前に給油する側が確実に開くかどうかを確かめる意味もあって緩めますが、その前にですね、ブレーキフルードがですね、塗装面とかに付くとですね、塗装膜をにダメージを与えてしまいますので、 必ずこういいった感じで養生ししててからにしてください、えー、緩めます緩める時は押す力ドライバーを押す力7回す力3ぐらいのつもりでやってくださいはい同じく押す力7緩める側3ぐらいのつもりで回しますはい緩みました 緩めばここまででオッケーです。それでは次の工程に移ります。それではキャリパー側にですね。ワンウェアバルブが付いたホースを取り付けていきます。この車両は先ほども言いましたが、コンビブレーキなのでブルードスクリューが2箇所あります。で、この上側がフロントブレーキ用で。この下側に付いている。これは後輪用で次の回で後輪もやりますけども。 後輪のブレーキフィールドを交換するときにここは開けますフロントはこちらだけです左右ダブルディスクですから向こう側にも同じ位置にあるはずですので同じ位置にあるのがフロント側というふうに認識してくださいまずこのゴムのキャップを取ります取ったらレンチをかけますレンチをかけたら ワンウェイバルが付いたホースを差し込みますこんな風にセットしたらリザーブタンク側の蓋を外します外すと中にプラスチックの部品がいくつか見えます こういったものは汚さないように丁寧に保管してください。えー、ブリードスクリューを緩めます。すべて外す必要はなくて、えー、緩めればいいです。だいたい二分の一回転ぐらいかな。まああのオイルが出てくる、フルードが出てくる程度に緩めれば大丈夫です。 ブルードスクリューが開いていることを確認しましたら下側ですねキャリパーのさっきあのメガネレンチを入れたところです。えー、ブレーキをあおります。あおると下からどんどんエアとともに古いブレーキオイルがブレーキフルードが 抜けていきます。で。33 <笑>分の1ぐらいまで減ったら新しいフルードを補給してください。この時、この中を絶対に空にしないでください。空にするしてしまうと。エアがエアを噛んでしまうことになるので、エア抜きがまた大変なことになりますので、必ず3分の1ぐらいまで減ったら。 新しいフルードを入れてくださいこれを 4,5 回繰り返せばだいたいフルードは新しくなります。これ一回下の様子を見てみましょうフルードとともにエアーが抜けてくるのがわかると思います 反対側もですね同じ要領であおりながらブレーキフルードが減ったら3分の1ぐらいまで減ったら追加してエアー紙がなくなったら。 これは今最後の確認でブレーキレバーをに強く握ったまんまにしながらキュッキュッとエアが出てこないか確認してます、まあ、この作業はできればやった方がいいですそしてブレーキブレーキフールードをですね規定位置例えばパッドが減っていたら減っている分だけ減らさなきゃダメですけども規定の量を入れたら交換作業は終了です あとは、えー、リザーブタンクの方をそれから、えー、ブルードスクリューなども全部元の状態に戻したら終わりです。以上です